皆さん、こんにちは。今日はトヨタの新型ノアボクシーに搭載されています、こちらのディスプレイオーディオの主要機能について見ていきたいと思います。まずこの機能、非常に便利だなと思ったのは、このオーディオ、このナビの操作がわからなくても使えるということになります。今 操作を少ししてみようと思うんですけれども例えば「ヘ、hey, イトヨタ」しまし「狭山市駅へ行く」「案内開始」 通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。はい、このように音声認識がもう普通にできてしまいます。音声認識カメラが実は2つ付いてまして。こちら運転席側と向こう助手席側と付いていますので、まあ、両方どちらか座ってこのマイクで音声を認識するようになっていて。 このマイク、なんで2つついてるかと言いますと、これは今、発話機能でナビの操作の例を挙げたんですが、その他にも。このように、運転席のドアをちょっと開けることができる。 要するに、この運転席側のマイクで音声を認識した場合は、運転席のウィンドウが開きますし、助手席のマイクが認識した場合は、助手席の窓が開くようになっています。今、運転席開いたんですけど、今度私が助手席に向かって、窓を開けてって言ってみます。 はいトヨタこのようにスピーカーがある窓を開けて窓を開けての開けこのようにこちらのマイクの感度が高い場合ですと助手席も窓が開いたりとかします、はい、もう一度 やってみたいいと思いますヘイトヨタ、窓を閉めて<音声>今、運転席から発売しましたので運転席の窓が閉まりますし助手席の窓閉めた場合はヘイトヨタ、助手席の窓を閉めて このように運転席からも助手席の窓といえば助手席の窓を閉めることができるということでかなり便利になっていますさらに「ヘイトヨタ燃費を教えて」 燃費を教えてくれたりもしますしあとは「ヘイトヨタオドメーターを表示してこのような形でオドメーターを表示してくれたりあとは「ヘイトヨタ!」 ワイパーを動かしてこういう形でワイパーを動かすこともできますしリアのワイパーを動かすこともできますまた Bluetooth 接続最初戸惑うと思うんですけどもこのようにヘ、hey、イトヨタ Bluetooth 接続画面を すき表示してはいこのように表示ができます、今、少し私、言葉つっかえてたんですけれど、このように私の下手な言葉であっても、このような形で表示してくれたりします。ももう一つ今オオーディオかけけていますけれどヘイトヨタ ミュートしてこのような形にもできます。あと今気づいたんですがまあエアコン止めているんですけれどもエアコンももちろんかけることもできます。ヘイトヨタエアコンをつけてオートエアコンをオンにします。 このようにオートエアコンもオンにできるということで、ここで何が言いたいかというと、このディスプレイオーディオの使い方が全くわからなかったとしても、ヘイトヨタと、今、今このように起動したんですが、そういうふうに言えば、代替の機能が使えるということが、 この今回のトヨタのこちらのディスプレイオーディオの大きな特徴になってくるんではないかと思います。もう音声で喋って操作をした方が早いというところが非常にいいところかなということを私自身今回こちらを使ってみて感じたところになります。 あとはもう一つ、もうこのディスプレイオーディオ自体が、オーディオがつ、オーディオをつけないで、ディスプレイだけをつけるという方もいらっしゃいます。今回のノアボクシーに関しては、こちらのオーディオもついている仕様のものではあるんですけれども、まあ、その場合、まあそういう、そういうディスプレイだけがあるっていうのも、もう運転支援系自体もこれで操作をする必要があって、運転支援系の 装置の一部でもあるということで、ディスプレイオーディオということで設定されています。まあ、このように、これは、バイブ前のトヨタの車でもついていますけれど、前方を、前方位をこのような形で見ることもできます。これは、ビューボタンを押すとま見たりすることもできますし、あとは、設定がいろいろ今回できるようになっていて、車両のカスタマイズというところで、 走行支援の設定ということで、このように一時停止案内、逆走注意案内とか、踏切案内、合流案内、事故多発地点の案内、レ案内とか、まあ、こういったことで細かなところの案内の切り替えができるようになっていたりしますあ。ドアコントロールというのはさっきのところになるんですけど、このように安全運転系としても不可欠な ディスプレイであるということで、オーディオ以外でももう使われるようになってきているということから、ディスプレイオーディオという言い方をまあトヨタではもうするようになっています。ちなみにバックするとき、こういう感じで設定も、アドバンストパークというのもこのような形で設定が。 できるようになりまますすパノラミックビューーモニターになります、まあ、このような形で切り替えができるようになっているので、非常にもうきめ細かに設定ができるので、逆に言うと、ぶつかるのが難しいんじゃないかっていうぐらい、非常に丁寧な表示をされていて。 もう安全運転支援系としてはもう欠かせない存在のディスプレイになってきているというのも今回のこちらのディスプレイオーディオの特徴になってきているのではないかと今回思いましたミリバンの装備の補足としてこちらの予約ロックこのノアボクシーに関しては仙台でも予約ロックついているんですけどホンダのステップーゴン 予約ロック、がいいていません予約ロックどんなものかということで、今回の新型を使って見てみたいと思います。このように、ボタンを押してで、そのままもう施錠をかけると。で離れます。はい、離れても、車両がロックするというのが、予約ロックキットなんですけれども。 ステッパーゴンの場合ですと、離れちゃうとロックしてくれないというとことがあるので、後ろのスライドドアが閉まりきるまで待たないと接触がかけられないというのがあるんですけど、このトヨタの車に関してはそれがありません。もう一つ、これは普通にハンズフリーのスライドドアというのは、ステッパーゴンにもついてるんですけども、ノアボクシーでもしっかりと使えるものになっています。 私のもオプションでつけたんですけど、今は全然反応しなくなっちゃっています。ですが、こちらはしっかりと反応してくれる。もう一度、こちら見てみたいと思います。やってみたいと思います。閉めます。で、もうこのままロックかけます。で、このように離れたとしても、ロックしてくれると。ここが非常に便利なところだと思います。でもう一度 こういう感じでしっかりと巻いてくれますしまたこのように、はい、このようにやっぱ感度が非常に大切になってくるわけなんですけれども感度もしっかりしていますでそのままですと閉まらないので、まあ、例えばこちら ままず開けますで、閉めるときに、リモコンであらかじめロックのボタンを押しとけば、はい、このようにようやくロックというのが作動して閉めることができるということで、非常に使い勝手のいいミニバンになっているというのも、特徴的なところになっています。 がチャンネル登録・高評価をいただけますと今後の動画の励みになりますので是非ともよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。